いいいつもごご視聴いただきまましてありがとうございますうですで今日はね紙とパーマをねそれぞれかけに行くんですけどこれ皆さんね意味分かってます ?1 万5000円の損失750万円の損失なんですよ、はあ、もうそれはねいろんな人がねこっち見てくるわけよはいというわけでね今日はねそれをね取り返すところからスタートするんで、はい、その激戦解くぞ ご覧あれ「入店」「いつも通り店内を見渡すだけ見渡しているとパチンコリゼロに本日の空き台が1台座る」「エヴァ信者なので演出などがわからないため先バレ告知にセット赤発酵を待ち続ける」「開始10回転ほどで赤発光が来る」「これがあっけなく外れ」「最初の 40% を落とす」 その後は全く赤発光が来ず300回転500回転金を入れるゲームと化するそして655回転目2度目の赤発光が降臨この時点で投資は3万2500円時刻は21時ラストチャンスにかけるこの赤発光は先ほどと違い右下のレムニくものがひょこひょこ動いているそれ以外特筆する演出はなかったが当たる その後の後ジジャッジここを落とすとその時点でエンドだがこれも突破するポリオ初体験の7 7 s t へその後はビッグボーナス鬼がかり3000ボーナスビッグボーナスを引き4連の9000発を回収額にしてマイナス2500円だが閉店まで2時間を切っているため引ける気も起こらず店を出る実践終了あ投資が3万2500円 回収3万円円マイナス 2, 円、まあ、結論から言っちゃうと面白くなかったリゼロというのはね脳汁が出るポイントがねやっぱ少ないあの ST 中ねエヴァだったら保留変化が出てまずの第1脳汁じゃんでそこにロンギネスの槍が刺さって第2脳汁さらにインパクトフラッシュが来て第3脳汁が出るわけよだから1回のあたりで3回脳汁が楽しめるわけねそしたらね デーゼルはもう一瞬で出ちゃうからねあれはもう打たねえやダメだこりゃはいでねちょっとね負けた要因としてはねちょっと1個だけあってこれあのね一緒に切ってくんなかったうんこれと一緒に切ってほしかったんだけどねうん残念でした<音声><音声> あの一応ね、この動画で初めて見る方もいらっしゃると思うんで、あの一応。企画の説明だけ、この動画はですね、あのガメラが一応ね、一でも百二パーセントですから。まあ、それを、まあ、百万ゲーム回して、まあ、百万円を儲けようという企画になっております。<笑><笑>はい。勝ち方っていうか、もう必勝法はもう決まってまして、このショート演出、このズボズボ演出。から。 ま大、あ、量でもその濡らしまして、ここから6月のたまたまからの初代放送。ここね。この流れ以外ね。もうかけてもありませんからまあ、皆さんはこれをね。参照して、このカメラを打っていただきたい。お疲れ様です。どうもどうもどうも。今日も早いですね。先ほどね。今日さんとも喋ってったんですけど。 マジで最近カメラの稼働もいいし設定状況もいいんですよ僕 の, ボトルのちょっと見当たってほしいんですけどあのねこのね10銭ねほぼ1が使われてないというカ、ね、メラのディスクなんてねほぼベタピンなはずなんですけどいやもしかして俺の画像毎回ちゃんとディスクも入ってるしねあどこなんですか あ、わわわざるんだよ<笑><笑>わざわざのったからぎり2差し。<笑>これやっぱ A2 ダッシュのフラッシュめちゃ当たりますよ、ねあのー、3ぐらいっしゃあ滑りんごー。OK ばばばばんばんばんおおちょっと待って待って待ってあるぞこれあるぞあるぞあるぞあるぞあれかあれあれか い, い, い, いよっすやったーあーよかった そ、ねえーね、うだそうだこれはあるでしょう、ね 高いね、451分の、ね、<笑>あっ<ー><笑>さようなら。ということで雨抜け出した夜。<笑> とということで、バーサスの本気です俺の仕事じゃないんだけどねちょっとねお返しが当たらなくてあの、動画に当たらないんで<笑>ちょっとバーサスで動画の尺を稼きます<笑>まあそらくこの収支の結果はガ<笑>ンちゃんの方に回るのかな<笑>まあ、ガンちゃん今ね産休中なんでまあ代わりに僕はちょっとね<笑>貢献しておきますとい<笑>っても仕方全く分かんねえんだけど<笑><笑> あ, あスイカじゃんうわーカットカットそうだそうだそうだあるんだ、うん、そうだ入って る, 入って る, 入ってるえ前で当たってるからそうやばい荒れる止めたらガツントなんかど う, どうする<笑> 何でリアクションしていかちょっとわかんないねこれ、<笑>よくヒムさんこれやってるねこれちょっとガメラだとなんか演出起こるからさ、うん にかかってたじゃん。<音楽>はあ、気持ち良すぎない。これ。<音楽><音楽> 思うんよ し, よし